ねぶた祭りは祭、ま、りの主役であるねぶたの雑誌とそれを引く引き手そして林を演奏する林方さらにその林に合わせて跳ね踊る羽音とが歓喜乱舞する勇壮華麗なお祭りです本日は東京近郊で活動する首都圏青森ねぶた林会東京ねぶた連合会林方 二目組の皆さんそして青森市から NTT グループねぶた積成会のご協力をいただいています羽根戸は青森ねぶた羽根戸集団潮流会などの皆さんに多数参加いただいていますこの青森ねぶた祭りに欠かせないお囃子ですが辺りの緊張を破る太鼓の音 調子のいい笛の調べと賑やかな手ぶりがの音色が一体となって祭りのムードを盛り上げます。まずは青森ねぶた祭りの花形ともいえるね。ぶたばやしの演奏をお聴きください。 皆さんこんにちは青森ねぶた祭りです、えー、本日はようこそお越しいただきました、えー、私青森市役所観光課の笠井と申しますどうぞよろしくお願いします、えー、皆さんもうふるさと祭り残り2日となってしまいました皆さんいっぱい飲んで食べてますか えー、青森のブースこのステージの裏にありまして安くて美味しいものいっぱい売ってます。どうぞ終わった後立ち寄っていただければと思います。またあのマラソンのですね方にはあの青森の情報載ってましたのでぜひお立ち寄りいただければと思います。よろしくお願いします。えー、このふるさと祭り三年ぶりの開催ですけれども。 実は青森のねぶたもですね昨年3年ぶりに開催されましてこのねぶた北村俊一さんという方制作したねぶたなんですけれども昨年の8月2日から7日の開催に実際に出陣したねぶたを持ってきました、まあ、青森以外でこの大型ねぶた見られるってなるとこのふるさと祭りしかないんですけれどもどうですか皆さん かっこ い, いですよねぶたって祭り終わってしまうと壊すんですよで毎年新しいものを作ってこのねぶたもふるさと祭り終わったら全部ここで壊しますなので最後までこう目に焼き付けていただければと思いますで実は今日私の上司がいっぱいいていっぱいいてですね<笑> 真面目に話しようと思ったんですけど私の話聞くよりもうんこ見たいでですすよね皆さんどうですか、ね、たくさんうんこを見た方が皆さん楽しめると思うんでただ1つだけお願いがありまして先ほど聞いた掛け声で「ラセラーラセラーラセラセ ラ, セラー」ってあるんですけれども皆さん声は出せませんけど手拍子をお願いしたいんですよ。 ちょっと1回練習しますいいですか皆さんラッセーラーラッセーラーラッセー ラ, ーラッセー ラ, ッセーラーいいですねさすが東京の人違いますね<笑>この手拍子が大きければ大きいほど羽根とは高く飛び上がります根ぶたはより多く回りますこれ皆さん参加者ですから皆さんで一緒にこのステージ盛り上げたいと思います よろしいですか。ありがとうございます。じゃあ運行いきますよ。皆さん準備いいですね。羽根とも準備いいですか。引き手も準備いいですか。林も準備いいですか。では参ります。青森の豚出陣。 祭り本番にも出陣したレベルで祭り終了後に町で分解し今回のふるさと祭り東京の空に参壇し大型トラック6台で青森から離にて土木台で制作したものです Amen! とうい祭り本番の迫力を感じるためにもぜひ8月2日から開催される青森ねぶた祭りをご覧に青森へおいでいただきたいと思います皆様もう一度温かい拍手をお送りください青森ねぶた祭の皆様でしたありがとうございました